こんにち は, にちは阿蘇市食生活改善推進協議会南の支部です今日は旬の野菜を使った山菜おこわですよろしくお願いします 今回教えてくださるのは志賀さんですよろししくお願いしますそして今月の器はこちらです阿蘇市魚か市にある、えー、滝室窯の作品をお借りしてきましたさあ今日は、えー、山菜おこわ、はい、ということで。はい んなね、季節の、はいろいろなものを入れて山菜おこわを作りたいと思っております、はい、まず最初に、うん、このもち米ですけど3対1の割合で、うん、もち米を7うる ち, うるちを、うん、入れてこれ2カップですね4人前2カップで3対1の割合で、うん、一晩漬けておきましたまずお湯を しっかりもう今沸騰してます。うん、この中にもち米を、はい、あのそうっと入れてやります、ね。ささぎりにずっと切ります。はいはい これもあく抜き一晩あの昔は灰でこれはあく抜きしたあれでとても色が綺麗ですけど今重曹しかないからですね、うん、重曹であく抜きを今はしてますけどですね、うんうん、このくらいの、うん、あく抜きしたわらびですね。 ちちょこちょここ出てますもんね、うんうん、あれ見るとやっぱりああもう春ねなんだなって思います、うん、ですよね<笑>このぐらいの小口切り に, 入に、はい、あしてですねはいってあの、ね、皮むく時がね手が真っ黒になりますよねこれ も,、はい、もうこれも一緒 に,、はいはい、一緒に入れて炒、はい、めます はいこの中にこの具を金具を入れます。<笑>はいうん、ちょっと、ね はい、は, いはい、これで二十、はい、分、二、は、十、い、分ほど、はい。あの、様子を見てですね。メインの山菜ご飯の他にも<笑>豪華なね、えー。あの、お食事を用意していただきました。ありがとうございます。では、早速いただきます。 お箸がたぶん。あお箸が。あ, あお箸がなかった。うん。美味しい。山菜の味もよく出ているし。あのお醤油とかね、あの出汁の味付けもよく染みてて。とても美味しいです。で家庭によって。違い ま, すね、まだあアレンジが違う。地産地消クッキングでは。 阿蘇市の窯元から器を提供してていいいただいています阿蘇市魚市にある滝室鎌さんは若き陶芸家が父の後を継いでスタートさせた鎌本で普段使いのできるシンプルなデザインの器を製作しています。